っちゃおうかしらお話ししましょう な, なぜベンチがここにお急ぎ便で、ね、すぐだったわそこはどうでもいいかなこれってまさかえっとまずは隣に座ってくれるかしらピュエー 人がるるのののったサンちゃんだなその人のこととを考えジョーロくんが好きなの。<笑> ここだけテーマーイベントよりにもよってこいつだけおっあそこにするか<笑><笑><笑>、うん、ななぜあんなところに弁イが弁イがあるんだよー<笑>考えろこれまでこいつが現れるたび俺は不幸のどん底に叩き落とされたつまり今回はまさかさんちゃんの好きな人って。 あ、えっ、ー、とまずは隣に座ってもらってもいいかそろそろやべえ<笑>実はさ俺の好きな人なんだけどさ<笑>その子のことを考えると胸が苦しくなってでも毎日会えるだけですっげえ幸せになるんだ分かった俺にしよう 俺の支え受けにはなかなかの定評があるお俺は<笑>三職員すみれ子さんって子が好きなんだうどうしてこうなったあのえこのまま立ち話もあれですしあそこに移動しましょうはいはい<笑> 本的弁士。なぜだ。怖い。なぜそこにある。ジョーロ。待って。えっと。まずは。隣に座ってもらっていいですか。そのセリフはやめろ。え。え。お。どうぞ。お。お。 実はですね私ずっとジョーロが気になっていて来たかジョーロのことを考えると胸が苦しくなってでも毎日会えるだけですごくワクワクするんです大丈夫俺はラブコメの主人公自分を信じろジョーロ 地上最悪な女の敵ですさあさあ長くなりそうなのであっちに座って話しましょう話しっておいちょっと待ってなんでこんなところにベンチーえっとはいはいまずは隣に座ってもらえますかそうですねあのそのじ実はですね 私ずっと気になっていることがあってはいご定番の流れとそのことを考えると胸が熱く苦しくなって毎日すごくワクワクするんですだからろくでもないことを俺に頼んでくるんですねわかります如月先輩はあほら来た こいつはどんなことがあっても絶対に諦めないだからこそ負けた方は二度と三職員スミレコに近づかない話しかけないってのでいくから物理的にぶっつぶすへぇ、えー、で勝負の内容だけどなちょっと待ってよスミレコが関わってる罰ゲームなんて聞いてないよいやもう聞いただろこれ決定事項だからな<笑>ででも おいホース。お前は勝負に乗るって言ったよな。あれは嘘だったのかだったらこの後にパンジーとお前がどんな約束をしても、そいつは信じられなくなるんじゃねえのかな、なんで長ョロはこんなことを僕たち友達じゃないかそうだなその通りだよお前は俺の友達だ最高に気の合うなならさ、こんな勝負はなしにして、一度ちゃんと話し合おうよ渡さねえ。え 渡さない？何を？三<笑>職員スミルクはてめえには渡さねえって言ってんだよ！